どうも、サムライズです本日も、ザキー、サトル、カメラマンのリッキーこの3人でお送りしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、今日はですね、はい、こんな晴天の映画を大きいですね売れましたねおーっとっとっとっとっとっ と, っ と, っとちょ、ちょっと カ, カメラ一回止めて一回止めますかそ できましたよそういや、ね、一応念のために。 ウルトラマンの太陽エネルギーは地球上では急激に消耗するエネルギーが残り少なくなると胸のカラータイマーが点滅を始めるそして もしカラータイマーが消えてしまったらウルトラマンは二度と再び立ち上がる力を失ってしまうんだウルトラマン立て ザキ聞こえたザキウルトラマン俺は一体そうか負けたんだなああこのままでは私たちは命を落とすだろうしかし君を死なせたくはないザキ 私と分離するのだそうすれば君だけは助かるそんなのダメだウルトラマン地球ではお前は俺なしで命を保つことはできない消滅してしまうぞあの怪獣を倒して二人で生きて帰るんだ無茶だこのままでは二人とも死んでしまうぞ君だけでも生き延びるのだこれ以上私に付き合うことはない 頼むから許してくれウルトラマン人はいつ死ぬと思う心臓が止まった時か人から忘れ去られた時違う信念を負けた時だ俺はお前と一心同体になった時から誰かを守るためにこの命を使うと決めた 俺の大切な人たちに迫る脅威を前に逃げ出すことこそ俺にとっての死なんだ俺はこの命尽きるまで戦いたいザキ希望は薄いぞ残されたエネルギーはあとわずかだ残り一撃それが外れれば正真正銘我々の最後だ分かってる 必ず勝とうウルトラマン ああのの今急遽回してますカメラをあのいやすごいとんでもないことが起きてすごかっ た, かったえっとあのなんかいきなり俺らがあのいつも通りあり動画撮ってたら目の前になんかすげえ髪長い音量みたいな。<笑> 怪獣がめっちゃ怖かった出てきた、うん、と思ったら、うん、なんか急にもう一体銀色の巨人が現れてそ う, そう銀色の巨人そうそうそうそういやマジでツイッターとか SNS もめっちゃ盛り上がってあっホだトレントになってるもう全部すご い, すごい写真も出てるいやでもすごかったもんマジで、うん、いやそうそれで戦い始めたんですよのその怪獣と銀色の巨人がそれでなんととんでもないことに俺たちを助けてくれたんです よ, そうなんですよいやすごかったなちょっとかっこよかった ですねえー、何だったたんんんんだろううねここれ<笑>れっそそさささないっす、ね、ああれそうういザキさんえいで<笑><笑><イレ><笑><笑><笑><笑>でですす<笑>ののあああどてかトイレまし状況で<笑> え, えじゃあ見てないですかザキさんあれ。え 銀色の巨人ですよ。すごかったんですよ、銀色の巨人。銀色の巨人。そう。えー、怪獣が戦って、俺たちを助けてくれたんですって。えー、そん、そんな来たんですか。はい。めっちゃすごかったです。いや、すごい。はい。いや、銀色の巨人マジですごかったんですよ。もう SNS とかでもトレンドなんですよ。えー、めっちゃすごいです。あんこ。ちょっと言いにくいっすね。いちいち銀色の巨人、銀色の巨人っていうの。 確かに、銀色の巨人、銀色の巨人、言いづらいかもしれないですね勝手に名前つけちゃいません俺らでおなんか一番近しい感じするし、俺たちのこと助けてくれたからかめっちゃかっこよかったんですよ、銀色の巨人私が か, かないな、銀 色, <笑>色ですよね名前ですか例えば、なんだろう超大型巨人とかあ、まあ、そのくらいはありましたけどね慶応師だけど、ね、<笑><笑>確かにじゃあ、あのー ウルトラマン。